悪気があったわけじゃないんですただ思ったことがうっかり口に出てしまったというか筋取れたしいいじゃんみたいなところもあってダメ筋でも立派な金<笑>何やってんのはあポニーテールなんてしちゃって初日から気合い入れすぎうるさいなてか勝手に開けないでよはいはいすまんすまん だから勝手に開けないであんた吹奏楽やめるのなんでなんで北お子だから私と周一はそんなんじゃないんです周一はただの幼なじみでっていうかそういうそれ何なの怖いんだけどだから勝手に開けないでよ 将来なんて言われてもわからないです。